はいどうも、エンジョイライフの国さんです。今ですね、私はオーチミンにいます。この場所はレタンドン通りの裏路地の飲み屋街とかあるところの一角に今いるんです。けどえ今回ご紹介するお店はこちらになります。ブンチャーハノイ、MT6。 お店になりますでここはハノイのつけ麺で有名なお店らしいのでどんな味なのか皆様にご紹介したいと思いますこれから中に入ってきますいってきますはいこちらがメニューになりますずらーっと書いておりまして英語表記もあるのでまあ選びやすいかなと思ってます 一番のおすすめは定番のこれ、ブンチャーですね、これが、うん、4万5千ドンだいたい日本円にして、まあ、割る200すればいいんで、225円、だいたいですね、今の相場が、為替にすると1円212円から214円ぐらいです、次に私が選んだのはこの1番のやつと、あとこれですね、春巻き、揚げ春巻き、スプリングローラー。で ちょっと暑いんで喉がががいい。たた。で、メニューてはいはい、メニューが届きましたこれ包装パンにま関連、まあ、野菜関連があってでこれがつけだれになります。 鶏を炭火焼きにしたような感じでそれがちょっと酸味の効いた汁についてるような感じです結構パンチがあるらしいって聞いてるのでこれから食べてみたいと思ってますでこれが、えー、と揚げ春巻きですね見た感じこんな感じですねはいちょっと暑いのでル食べ頼みましたんですがこれです<笑> 色がやっぱり、大人のコーヒーって結構、黒い色だとんですけど、うんなですね、これから食べてみたいと思います。 感じなんですけど、ね、そういうのもないですね。酸味は？つみ入れがやってました。このな感じです。 はぶん茶食べてきました感想なんですけども麺は結構なかなか美味しかったですでスープが酸味がすごい強いっていうネット上のちょっと話だったんですけど実際食べてみたらそんなことなくて、まあ、程よい酸味かなみたいな感じだったです、ね、炭火焼きにしたあの鶏肉だったんでその炭火焼いたすごいあの香ばしい味がちょっと酸味の効いたスープとマッチしててとっても美味しかったです あと、揚げ春巻きですねこちらすごい美味しかったです、えー、本当にパリパリでパリパリだからって言っててそんな硬いのかなこのこと思っけど全然硬くなくて本当にサクッサクッともうラナックって言ったらちょっと語弊あるかもしれないけどまあそんな感じの本当にサクサクしててすごい食べやすかったっていうのがあと日本人の口にも合いますね、まあうん、美味しかったですじゃあ文茶ハノイ 16のご紹介は以上になりますもしよかったらベタンドンドリオンに来てみたらここ一度試してみてください朝食で朝6時からですかね、えー、やってると思いますので早起きして食べるのも悪くないかなと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたこれからも、まあ、ベトナムの観光地をいろいろ紹介していきたいと思ってますのでごこら辺を気になってる方はチャンネル登録していただけるとありがたいですよろしくお願いします ではまたバイバーイ